はい。えー、2週目、5回目のビデオです。最後のビデオですね。さあ、今週は音声ファイルを取り扱っています。じゃあ、最後ですね。えー、ここまで録音したり編集したりしましたね。スピードを変えたりね。で、最後に、えっ、ー、と、そのファイルをスライドに入れますね。はい。これをやりましょう。 音声ファイルをスライドに入れる。実、まあ、あのー、これはもう実はやっています。一番最初に1回目のビデオでこれをやっています。はい。ですから、ここを見てもらったら、ね、ここはあのスライドから入ってもらったらわかります。あのね、書いてますからね。これね、説明してけども、ね、なかなか複雑なので、これは、えー、もう一度説明しておきますね。はい。やるべきことは、えっ、ー、となんだっけ。 あれ共有フォルダーに音声ファイルを入れるということです。えっと、この辺でちょっと苦労している人も多いようなんですけれども、まあ、Google スライドに音声を入れるわけですね。で、Google スライドというのは、共有レベルというものがあって、えっと、それがどこまでの人が見られるかというのを決めることができます。そうですよね。あの、URL を知っている人が、 みんな見られたら困りますよね。でもまあ、これは授業で使うものですから、まあ、みんななり、そのクラスの人なり全員が見られなければいけません。ね。だから、この共有レベルをちゃんと、あの、みんなが見られるところにファイルを入れなければいけないわけですね。それをやってみましょう。えー、どこだはい、ここですね。Google ドライブ、皆さん、 最初に、一週目の二回目のビデオで、まずフォルダを作りました。で、私も、この研修会で使っているフォルダは全部、あ、フォルダじゃない、えっ、ー、と、音声ファイルは全部ここに入っています。で、共有レベルをチェックするには、このフォルダ、ここですね。ここを一回クリックしますと、今の状態が出ます。ね。 Anyone on the internet with this link can view だからもうこのね、あの URL を知ってる人は誰でも見られる。じゃここにファイルを入れるわけですね。はい。じゃファイルの入れ方はいろいろありますけど、new をして、ファイルアップロード。で、えー、例えば、スプリングマウントこれ入れてみましょうか。2回クリックしたら、 入りました。ね。どこ行ったかなスプリングマウンテン、どこ行ったあ、ありましたね。ここね、入ってますね。で、このフォルダーに入った時点で、このフォルダーは全員が見られるようになっていますから、このフォルダーの中にあるファイルは全員が見られるようになっていますから、えー、大丈夫なんですね。このファイルをスライドにつけても見ることができます。 はい。で、じゃあ、例えば、ここですね。ここに、スライドを入れてみます。あ、スライドじゃない。音声ファイルを入れています。ね。やりましたね。インサート。それから、オーディオ。で、なん、さっき、スプリングマウンテンというのを、あ、ここにありますね。まあ、あの、これ出ますね、これね。まあ、こうしなくてもここに出てますけど、はい、これで、 入りました。ね。はい。で、こう、くちゅちゅって持ってきて、し大きく大きさを変えて、ね。これで OK です。ね。ですから、ちゃんと共有レベルが、みんなが見られるレベルになっているフォルダーに音声ファイルを入れて、それをスライドに入れてください。ね。はい。そうすると、これが誰でも聞こえます。で、あとですね、 音声ファイルの問題じゃないですけど、皆さんのスライドの共有レベルもちゃんと確認してください。まあ、ここを見ればわかります。ね。シェア。ありますね。あ、そうですね。見てください。今、えっ、ー、と、これは制限されてますね。リストリ、uh, リストリクティッドオンリー people can open with this l i になってます。いいのか あ、いいのか。この、えっ、ー、と、制限されてるけど、えー、あ、ダメなのか。そうですね。あの、追加した人だけ見られるんですね。やっぱりこれは変えなければ。こうなってると、例えば私の CJCC の職員しか見られません。その ID を持ってる人しかね。あ、ちょちょちょ、間違えた、間違えた。間違えました。で、これを必ずこう、ここ。 直してください。ね。私はまだこれ公開前だったので直ってませんでしたけどね。ここで確認していたらどのフォルダーにあってもちゃんと見られますからね。はい。いいでしょうか。ね。じゃあこういうことを共有レベルをね、ちゃんと合わせてください。はい。はい。ということで、えー、今週は課題をするために音声ファイルの取り扱い方を習ってきました。 ねまあ、全部知ってるよという人が、ね、いたらそれはそれでいいことですし、まあ、知らない人はちょっと大変かもしれません。はい。で、今, 今日の課題ですね。今週の課題は、最初に 2-1 のビデオでも言いましたが、もう一度言います、えっと。自分で作った音声が入った授業のスライドを作ってください。ね、何でもいいですが、わからない人は彩りを使ってください。 ね。あの、一回目に使ったスライドを、スライドを使う、私は使いました。皆さんも使ってもいいんです。もう何でもいいです。これは。皆さんが自分のためにやることですから、新しいファイルを作ってもいいし、その一回目で作ったものを使ってもいいです。とにかく、自分で作った音声、自分で入れた音声、話した音声や、まあ、機械で作った音声が入ったスライドを、 作ってくださいサンプルはここにあります。これは1回目のビデオで皆さんに見せたものですね。はい。これね、えっ、ー、と、よく見たい人はちょっとこれアクセスしてみてください。はい。で、えっ、ー、と、それで、それができたら、パドレット、同じですね。これも1周目と。パドレットの2課題のところに、そのスライドの URL を貼り付けてください。 12月9日。今度はですね、火曜日まで。火曜日の午前9時までということで、お願いします。まあ、いつでもいいんですけど、締め切りがあった方がやりますね。はい。はい。ですから、はい、課題ですね。課題を作って、えー、スライドの URL をパドレットで教えるのが一つ。それと、また個人面談をやりますので、ここ、カレンドリーに接続して、個人面談の日を 申し込んでください。ね。はい。ですね。このやり方も前言いましたね。えー、これは1回目の、あの、無料バージョンだと、えー、一つしか作れないんでね。これが終わってからまた設定しますけど、ね。その、この青い日が、あの、面談をできる日ですからね。こう、選んで、時間を提出してください。ね。はい。というわけで、 今週のビデオはここまでです。では皆さん頑張ってやってください。